それでは発表いたします。審査員特別賞、ハブリの皆さん、そして浜松学生連マンダラの皆さん。 犬山国際交流協会会長賞愛知宿徳大学メイトの皆さん犬山市観光協会会長賞近畿大学精進の皆さん 犬山商工会議賞会答賞共演袖でフれロンドの皆さん受賞された皆さんおめでとうございますさあ残る賞は 犬山陶芸祭大賞と準犬山陶芸祭大賞のみとなりました3チームの代表者の方は一歩前にお進みくださいそれでは第16回 犬山陶芸祭大賞を発表いたします。<音声>第十六回。犬山陶芸祭。 プログラムの皆さんおめでとうございます。そして！そして純犬山陶芸祭大賞は？家紋の皆さんと弥生の皆さんです。